はいえー、と今回はシェラカップ風にしたマッゴリーで、えー、炊飯をしてみようと思いますアルコールストーブでねちょっとあのやってみようと思いますあのヘアキャン動画なんですけど、あのー、まあバーナーだとあの火力調整とか簡単でいいんですけど、えー、とちょっとね、あのー、面白みがあの足りないので、えー、ちょっとぐらいはこう、えー、なんかリスクがあった方が、えー、また外で、あのー、外飯するときなんかもアルコールストーブで 炊けるようにしておいた方がいいのでちょっとアルストを使ってやってみようと思います、えー、とどちらもキャンドゥのですね、えー、と吸血仕様と6血仕様のアルストですで2つ、えー、クッカー用意してますけど、えー、と向かって右側はですねあのお吸い物を飲むために、えー、置いてるだけですで左側の方が、えー、とシェラカップ風にしたこちらですねはい、えー、マッコリーコップになります でちょっと重たい荻野屋の焼き物の蓋をのっけて圧力をかけることで美味しく炊飯ができるかどうかやってみようと思いますえ米はもうあの水に浸して1時間以上え炊き込みのもとも混ぜてますはい、えー、で右側はあのー、キャンドゥのこれは あ, あ の, あの何度か燃やしてしまってるんですけどあの大丈夫ですこれあのハンドルがですね熱くならないように、えー、と皮を巻いてその上から麺 の, の糸をぐるぐる巻いてるんですね麺の糸がどうしてもね、えー、とアルコールのアルコールストーブの炎で燃えることがあるんですけどあの内側の皮はですねあの簡単には燃えないので、えー、大丈夫ですね はい、でリッドに取っ手をつけたものまだ新しいんですけど、えー、こちらを使ってやっていこうと思いますやっぱこれついてるとあの蓋の開け閉めが簡単でいいかなと思います左側 の, あの方はですねアルコールスタンドを使あのストーブスタンドを使ってますけど、えー、とこれはあれですあの火力がちょっと強すぎるとあの弱火にしたい時にできないのでスタンドを入れてあの炙ってます 右側はですね、もう火力調整できないんですけど、まあ、単にあの吸い物なのでどんだけ沸騰しても問題ないのでこんな風にしてます、はいえー、実際左側もう沸騰してですねあのグツグツ言ってるのでちょっと弱火にしようと思って、えー、このミニ粉ふるいですね、えー、これをかぶせてますこれかぶせることでだいたい炎がですね3割から4割ぐらいになるので、あのー、まあ熱すぎなくて えー、っとアルミの熱伝導性のいいクッカーなんかでもご飯が焦げないんじゃないかなとはいでもう完全に沸騰してるんですけどめっちゃ重たいこの荻野屋の焼き物の蓋が乗ってるので、えー、しっかり圧がかかってると思います、えー、美味しく炊けるはずですねもう右側のリッドの蓋見てもらったらパカパカしてますけどこれがもう本当にいい比較動画です、はい、沸騰したらあったの軽い蓋だと 開いたりしまったりしちゃうんですけど扇のや左側の方はですねもうがっちり押さえててふた、えー、があのカパカパずれたりすることは絶対にない感じですねでお吸い物長谷園を作っていきますあのもう言わずと知れたお吸い物ですねあの私名古屋に住んでるのであの何かあればすぐあの味噌赤味噌とか八丁味噌であの味噌汁を飲む癖があるんですけど えー、とお吸い物の方がですね炊き込みご飯とかにはあの合うような気がしますね あ, あんまりこういうこと言うと名古屋の人にあの怒られそうなんですけど、えー、名古屋のとんかつでもですねおでんでも、まあ、サラダなんかもですね大抵味噌をつけて食べる癖があるので私もそういう食べ方好きなんですけど今回は長谷園でいきますはい、えー、もうお湯も沸いたし、えー、火も消えてますね 蒸らしの時間を待ちました。 なんかですねなんかあの表面はですね乾燥してるんですけど鍋底の方はちょっとベタベタしてる、うん、そんな感じですかねちょっとあのいただいてみようと思いますけど不気味な炊き上がりですねお吸い物美はしいんですけどね なんかですねえー、何と言えばいいんですかねあのまずくはないんですよ、うんまあ、完食したんですけど相性なんですかね なんかね、ご飯を作って食べたっていうだけでなんか楽しさが全然なかったですねこれはダメでしたねなんか普通にあの台所で調理して食べた方がよかった感じですちょっと普通にですね炊飯をしてみましょうあのおぎのやの蓋使わずに あの以前みたいにちょっとシェラーカップのリッドですねセリアのこれで普通にあの白米を炊いてみましたほ、うんとですねなかなかなかなかいい感じなんですなんなんでしょうねあの表面もツヤツヤしてるし鍋底もなんかベチャベチャ全然ないしこれは これはいいですね。パラパラした美味しい感じですね。多分これだと。うん、もうあの、まずいわけがない。<笑>ということで、あの、言っちゃいましたけど、まあ、本当にね、えー、これはいいですね。相性ってあるんですかね。ご視聴ありがとうございました。